ご利用くださいましてありがとうございますこの電車は福岡伊加瀬線経緯両方駅山間電車です福山大部までは快速電車福山大部からは普通電車となります福山大部までの停車駅は 生ありがとうございです。 Thank you. も最後も入っちゃうん、はい、うん。 ユスです開くドアにご注意くださいユスを出ますと次は乗車バスに止まりますいなっっラムネと。<笑>ラム